サルです、えー、今日は前回レビューしたこのキャンドゥのバーベキュー用鉄板こちらについてシーズニングをしながらえちょっとね注意事項なんかも視聴者の方から教えていただきましたのでえご紹介できればなと思ってますよろしくお願いしますあとねこちらに入れてますこれ同じくキャンドゥで110円かなで売ってるちょっと丈夫ななんかケースちょっとこう麺の肌触りみたいなねでこれに もともとついてたこれこのまま使ってますで、えー、と持つところがね、あのー、なんかないかなと思っててペンチとかでね掴んでもいいんですけどちょっと今日はねこういった例えばですけどよいしょヘラみたいな金属ヘラみたいなねものとかあとクッカークリップですね、えー、とこちらは、えー、普通にまあ持てるのは持てますただ角度がね こんな角度下向きから持とうとすると持てるんですけどこの角度ですね、まあ、持ちやすいかどうかはねあの個人の判断になりますけどあんまり私はあんまりこれは持ちやすいとも言えないかなという気はするんですけどシーズニングのやり方は、まあ、いろいろあると思いますけど私が簡単にやってる方法でやりますのでねあの詳しく知りたい方はね検索をして探してもらったらいいかなと思いますあと シーズニングする際の注意事項ですけどから焼きですので鉄板が非常に熱くなりますそうしますとその鉄板の副射熱で下にある牡蠣はですね一緒に加熱されますで特にこんな風に CB 管タイプのものでこの鉄板の真下に入っているものはこの CB 管が、ね、熱くなりますので例えば夏場の暑い時期だったりしたら本当にね やばいいと思いますあの。爆発してもおかしくないような状況だと思うので例えば小さいお子様がいらっしゃる方とかね、まあ、保護者の方が本当に注意してあげないとね大事故になりかねませんからくれぐれも注意してください、えー、例えばこういうね射熱対策、はい。こういう風にねつきますそうするとまあ副射熱がね多少は軽減されるこう反射されますんでねでここが熱を吸収しますんでね直接 CB 管には当たらない ただ、えー、これぐらいの対策だと少しね、心配な気もします。なので、できれば、えー、一層のことこういうね、遮熱板、遮熱テーブルを使っていただくと一番安心ですね。はい、もうここまでね、隠しちゃえば確実に、あのー、いくらこの上でね、熱々の料理をしても この鉄板自体でもう熱は吸収するあそこはあるいは跳ね返してくれるので下のね C ピカンが熱くなることはまあ、今までの経験上ないですという感じなので、まあ、こういう遮熱テーブルの方がねあのいいかなと思います安心ですねはい、えー、これも激安ですのでねまた動画もありますのでまた知りたい人はねそちらを見てください、えー、では最初に加熱しますね で炎はねあんまりこう強火じゃなくてちょっとね弱めぐらいでやった方が失敗がないと思いますで今の時点でねここにあの指紋がついてたり油がついてたりするとあの確実にムラができますのであのまず水洗いしてねしっかりあの中性洗剤で油汚れ等は、えー、取り除いた方がいいと思いますしまあ慎重にやるんだったらねアルコールとかでねあの油分を全部ね 脱脂した方がいいとは思いますこれはねあの何ももちろん塗ってない状態ですけど酸化被膜を作る上で必要なあの過程になります何も塗ってない状態でね今少しこう煙が出てきましたあの微妙にねあの製造時に多分錆止めの油を塗ってるのでその油が焼けて で、えー、蒸発してで鉄板の表がね今少し黒くなってきましたけどこれ鉄がね、あのー、いわゆる黒サビあの表面にね酸化して黒サビができてる状態です<笑>鉄板が大きいのでねあの今までのちっちゃい鉄板の時と比べるとえっ、ー、となんか少しずつしかできないのでもしかしたらこう場所を変えながらねやった方がいいかもしれません すごい色、ね、なました黒サ ビ, ですサビにはねサビっていうかあのあれですよあの悪いサビじゃなくて赤サビのようなねいわゆる困るサビはあの中にどんどんねあのサビが浸透していって鉄がボロボロになるのでね腐食ですねいわゆる良くないんですけど黒サビの場合はね表面に固着してくれることでそれ以上の酸化を防いでくれるのでね黒サビ加工は必要なんですね。 ちょっっとやっぱり動かしながらやってみましょう鉄板が大きいのでねあのセリアのサイズだったらね今までのちっちゃいこの半分ぐらいのサイズだったらもう鉄板を動かさなくてもね全体にまんべんなくバーッと黒サビが広がったんですけどちょっとずつ動かさないと広がらない可能性がありますねやっぱ鉄板が大きいからですねこれ黒サビってちなみにあれですよ鉄の原子が3つに酸素の原子が4つ Fe3O4 っていうなんか科学式でいうとねそんなやつだと思います<笑>間違ってたらすみません赤サビがねあのちなみに Fe2O3 ですね鉄が2つに酸素が3つくっついたやつだから同じ鉄と酸素原子の化合物なんですけどくっつき方によってねそれが好ましくない赤サビになったり好ましい黒サビになったりということで やっぱり大きいですね、ねこの鉄板は、ね、だから五徳がね小さいもシングルバーナーでもね五徳が小さいものだとちょっとこう端の方に置いちゃうと落ちる可能性ありますよねこの辺りに物を乗せるとね。 綺麗ですねけどね色がねなんか 青, 青っぽく輝くような感じでねあ焼けましたねこう焼き残しがあるとやっぱムラになりそうなんでしっかりとやった方がいいですね いいいと思いますでやり方いろいろあると思うんですけど私の場合はこの状態からもういきなり油を塗ります冷ましてから油を塗って加熱する方もいると思うんですけどうー ん, なんかね経験上別にそういう風にする必要ないかなと思ってまあ楽なというか早い方をねやりたいのでこのまま火を1回火は止めますけどあの油がねふわっと蒸発して火がついたら危ないので。 一回火は止めるんですけどまあ熱い状態のままねもうどんどん進めていきますものすごい熱いですからねあの間違ってもあの触っちゃダメですよここにオリーブオイルを塗りますこれねあんまりたくさんやっちゃうとねもう余ってよくないので少なめですね なめにちなみにねこの油を塗るのは別にあの酸化被膜を保護するという目的だけであって私が合ってるかどうか知りませんけど必必ずししももね、必要ないといとう気もしてます、まあ、食材がくっつきにくくするためっていう意味では必要なんだと思うんですけど。 私の場合はねどっちかっていうとあの鉄板を使った後ね食器を洗剤で洗いたいんですよなんかねだから油が落ちちゃうんですよそういう意味ではねあのその都度油を塗って使うっていうかね保存する時には薄く塗って保存するんですけどまあ、錆びないようにただ本来この黒錆になってる時点で錆びないはずなんでねそういう意味でもねあんまり本当は必要ないと思ってます どうなんでしょうね、またちょっと詳しい方いたら教えてください油ってあの好ましくない台所に発生するあの虫 の, <笑>の原因になっちゃうので、まあ、そういう意味ではねあまり好きじゃなくてだ油しかなかったらじゃあ食材くっつくじゃないかっていうことなんですけどくっつかないね鉄板用のアルミホイルがあるじゃないですか あれを使えばですね、<笑>いいような気がしてるのでなんで私の鉄板実はねあのミニ鉄板も油じゃなくてアルミホイルをいつも巻いて使うんですその方が食べ終わった後もねあのアルミホイル外して処分すればねもう綺麗な状態になってあの外でね洗ったりしなくて楽なのでじゃあ一通り塗りましたんでねまた加熱してこの油を壊します シーズニングするときはね、シングルバーナーよりもね、家庭用のカセットコンロの方がね、<笑>メリット多いと思いますね。こうやってあちこち動かさなくていいのでね、ムラもね、あのできにくくなると思うしね。 はい、この状態はねやっぱりすごいあの油が蒸発してねオリーブオイル使ってますけどあの下手したら火がついてねふわっとこう燃え移るんでねあとどんどん、ね、オリーブオイル蒸発してますんであのくれぐれもね、えー、外でやった方がいいと思いますまあ換気のいいところとかね 大、は、体、いえー、いいねいい感じに仕上がってきましただから、えー、最初にね、あのー、何もねつけずに酸化皮膜を作ってでその後ね油を塗って、えー、何回かね焼いて飛ばしてという作業を何回しました多分3回か4回か忘れましたやりましたよねで最後はねこの鉄板の、えー、鉄臭さを取るために一般的にはおそらく ク、え、ズ、ー、野菜を炒めるみたいなことを書いてるんじゃないですかね、えー、と私の場合はね、あのー、香りが強いものを炒めるんですけどいつもね庭のローズマリーの葉っぱを取ってきてねそれを炒めることで鉄臭 さ, さは取ってます、えー、ローズマリーですね香りがいいんですよねローズマリー、ね、油を多めにしてやった方がいいですね こんな風にね多めに油を塗ってやってで炒めていきますこういう感じですね焼けちゃいい香り肉とか焼くときにねローズマリー使いますよねこの上で肉焼いたら美味しい気がしますけどね<笑>ローズマリーの香りがね だ、はいたいこれぐらいでいいので火は消しておきますでちょっと鉄板が冷めるまでね待ちます鉄板も割と冷めてきたと思うので一回クズ野菜はねすべ、えー、て処分しますクズ野菜のねちょっとこうなっていうんだかな焦げた葉っぱのね焼けたのなんか残ってますので一回ね軽く水洗い、まあ、ぬるま湯とかね水とかで洗ってきます 水でね、流した程度ですしっかりとね水分は取っておいてやりましょうでちょっと油を塗っておきますね最後に とというこでで仕上がりましたのでね、えー、も, ともともと入ってたこの袋これ便利ですねこの袋に入れてでキャンディーのねこのケースに入れてやればぴったりはいこんな感じでね余裕で入ってますあのバーナーパッドなんかもね一緒に使うんだったらこういうとこに 1 5ンチやったらちょうど入りますのでねいいかなというふうに思ってます、はい、でまあクリップ使うんだったらねこういうものも入りますし、まあ、ヘラもね一緒に入りますしまあこれで持っていけばね全然便利かなと思いますので、えー、しばらくこんな感じで使ってみたいと思いますということで今日はね、えー、とシーズニングそれから 注意事項をお伝えしたつもりなんですけどあのいかがだったでしょうかまたねお気づきの点があればコメントで教えてくださると嬉しいです今回もご視聴いただきありがとうございましたいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方よろしくお願いします